西岡賢助ブラック解放同盟の研究、水平社創立から100年、久美坂重幸委員長にその存在意義を問う、ちょっとね、時間が空いてしまったんだけど、先月10日の記事ですね、文春オンライン、この記事についてコメントを欲しいという意見があったので、じゃあ、コメントしようかなというふうに思います。まずねねね書いいてあるののが、ねえー、と組坂茂内中央執行委員長の自宅ににシャブートが届いたそれにはです、ね カミソリが入っていたデザインナイフかデザインナイフの替え刃2本が仕込まれていた滴り落ちる血を見ながら久美坂院長は競技よりむしろ激しい怒りを覚えたというこれはね四日市市三重県四日市市で投函されたもの で, で同じようにね三重県連や中央本部や大阪の事務所にこういうものが届いてたあとアイスピックだとかカッターナイフの刃が入ってたっていうやつですね でこれについて、ブラック解放同盟をターゲットにした陰湿なヘイトクライムだったって書いてあるんだけども、でもね、いや普通にね普通に暮らしてたら、のアイスピックだのね、カッターナイフの刃とかが封筒に入って送られてくるっていうことはないわけですよね。 で三重県四日市市っていうところも、三重県ってね、なんかこう、人権教育に一生懸命取り組んでるみたいなイメージがあるじゃないですか、それはあくまで表向きというかね、公式のものであって、じゃあ実際、現地で地元の人なんかね、まあ、部落の人なんかも含めて聞いてみると、その地元で感じるものっていうのは、やっぱあのね、この。 チャンネルの紹介動画でもある、あの、恫喝動画、あのイメージなんですよ、やっぱし、この解放同盟とか部落っていうことになると、やっぱ背後にそういう暴力団っていうのが出てくる、であと右翼団体なんかも出てくるで、やっぱしこの解放同盟っていうと、やっぱ右翼団体と同列のようなイメージで、この右翼、解放同盟、暴力団っていうのはなんかね、セットにして語られるんですよ、大体ね。 だからそういうことなんじゃない。まあそこはもう皆さんにさせていただくんだけども、まあ普通の、普通に暮らしたらこんなもの届きませんと。だから届くっていうことはやっぱそういうことなんじゃないかそういう恨まれ方をしてるんじゃないかなっていうことで、まあヘイトクライムとはまた僕はね、別の質のものじゃないかと思いますね。 次に、まあ、8日高校時点なんかを引き換えに出して、この解放同盟について、ですね暴力集団という負のレッテルが貼られて、こう同和利権ということがね、まあ、2000年代に入ってから大々的に報じられて、利権集団というイメージがなおつきまとっていると、でまあ、大衆運動なんで、いろんな人が集まってるからそういうふうに見られるっていうふうに言うんだけども、僕は違うと思いますね。例えば こういうね、利権がらみのこととか、こういう不祥事っていうのは、一部の問題っていうのは、日頃からね、そういうことをまあやめようっていう風に言ってるような団体 で, で、その中で不幸にもそういうね、一部の人はこういうことを起こしてしまった、それでまあ組織として反省としてね、もう再発しないようにしようっていうことをやって初めて一部の問題ってなるんだけども、解放同盟の場合はね、 じゃあ、こういう不祥事が起こったからって言ってね、じゃあ、それで全体をそんな風に見るのは差別だ、差別だって言って、全然反省しなくて、また同じようなことをね。 繰り返してるわけですで一部の人って言ってもね、もう県連クラスが関わってたりするわけです。あの岐阜県連だとかね、あとは三重県連なんかの問題もあるんだけども、県連クラスなんかが関わってることがあって、さらにはそれについてね、反省しない、なんかもう組織全体で擁護する。で、こういうことになると、もう一部の問題じゃないんですよ、やっぱり。解放同盟っていうという組織の全体にね、この利権だとか暴力とか、そういうものを許すような素地がある。だからこれは一部の問題じゃないですよ。解放同盟全体 と体質の問題です。これは？ でここでね、全国部落調査のことについて、ネット版部落致命相関事件ということでね、書かれてるんですね、川崎市で出版料を頼む江村に対し、部落差別を助長するとして、まあ、裁判を起こしたっていうことが書いてあるんだけども、いろいろね、解放同盟側の言い分が書いてあるんですよね、えー、川口君なんか、どこからか、どこからか前、前述の全国部落調査のニュースって、知らじらしいですね、これ、裁判であの、どこっていうのは、僕、言ってるんでね、社会事情だ っって言ってて言るんでそんんでででそなななどこからからいですでちなみにこれについては、「ですね、えー、週刊文春」からは別に全く取材受けてないです、M とかいってイニシャルで書いてるけど書い書てあるけども、も別に僕、堂々と取材を受けるつもりあるし、取材受けたら、ね、別にこんな、この M とかねイニシャルじゃなくて、別に本名を書いてもいいんで、だからなんでね直接、直接取材に来ないかなというふうに思います。まあ まあ、どうせね取材に来ても私の言い分なんか載せるつもりないんじゃないかなってい う, ふうに思うんですよね。 であとはなんか、ミートやら、LGBTQ やら、なんかちょっとブラックとは関係ないことはなぜかいろいろと書いてあるんだけども、まあ、これは別に全然関係ないことなんで、あと、どこと誰が本質っていうことで、ブラック差別の本質は、どこと誰である、部落差別ブラックがどこなのか公開されれば、被害を受けるのはそこで平穏な生活を送るブライフ民 で, である、なぜなら次は誰という差別意識に満ちた後期の身は詮索にさされるからだ。 いやでもこれはもう、童話情勢っていうのはそういうことだったんでそのどこ、どことか誰っていうことにね、そんな目を向けてほしくないんなら、その童話情勢なんかやらなくてよかったし、で、解放同盟もいまだにね、その童話情勢続けろみたいなことをやるっておかしいんですよ、やっぱりやってること矛盾してますよ、そのどこ誰っていうか問題になるのは、やっぱ童話情勢やってるし、いまだにね、解放同盟が関わって、 そのやっぱり行政というものが、ですねその腫れ物を触るような扱いをして、それによってこの利権を得るっていうのが、未だにあるからですよ、事実としてね続きですね、人権童話教育はおろそかに、インターネットの差別や誹謗中傷はひどい中傷にあることは、私もテラサウス事件の木村花さんの件なので承知してます、中学生や高校生が誹謗中傷を受け、自殺する痛ましいケースも聞いてますっていうけども。 でも解放同盟のね、球団で自殺した人もいるわけですよ、ねでまあ、自殺まで行ったらなくても、やっぱそれで職場追われたりとかですね、やっぱ人生を狂わされた人っていうのは、いっぱいいるわけで、自分たちはね、その人の人格を批判してね、人格を破壊して、ボロボロにすることを、なりわいとしてきたような人なのに、いまだに差別中傷があって、それで自殺する人がっていうのは、それはね、ちょっと白々しいんじゃない。 のかなと自分たちが人をね、その人格孤児して吊るし上げるのはいいんだけど、他の人はやるのはダメだっていうことでね、まず自分たちがまず反省すべきじゃないですかね、そうやって人を差別者呼ばればりして、吊るし上げるっていうのをやめたらいいんじゃないかなって思うんですよねでこの記事の構成ってもよくわかんないですよね、この最後の方でまたなんか唐突に飛鳥会事件の話が出たりとか。 まあ、あとはなんか松本慈一郎の話が出てたりとか、なんかちょっといろいろね、あっちこっちに飛んじゃってるんですね、でもこれ、何が言いたいかっていうかね、この記事が出てきたっていうのは、やっぱこの水平社創立から100年っていうところですね、西日本新聞なんかもそうなんですけども、やっぱ水平社100年。 記念のなんかそういう連載をやってましたね。で、なんかね。共同通信もね。近々やるみたいです。だから多分ね。いろんなメディアが来年来年というか今年ですね。水平社100年記念ということで、ま解、あ、放同盟の提灯記事をやると思いますよ。ただ、じゃあ、その解放同盟の提灯記事をやることが、じゃあ差別解消に繋がるのか？って言ったらそういうことはないわけですよ。やっぱし。 このやっぱり水平車の運動、あラムザイヤーさんの論文ね、今、自転車で載せてるんだけども、やっぱり水平車というものが、そもそもね、これはやっぱテロ集団だったんじゃないかとで、やっぱり解放同盟に限らず、も大正時代の水平車の時代から、この暴力利権集団じゃなだったんじゃないかっていうことは、やっぱりね、指摘されてるんですよね、ラムザイヤーさんの論文で、で僕、それは相当ね、合ってると思うんです。 私が言いたいのは、ですねこの文春オンラインさん、まあ、今, 今後ね、連載で似たような記事やるんだったら、いや、自転車にね、取材に来ていただいてもいいと思うんですよ、というか、むしろ来ていただきたいんですよね、しかもちゃんとね、言ったことを載せて欲しいんですよ知名度毎日新聞なんかね、偉いですよ、そのパン。 長野のね、ブラック探訪動画について、僕はね、あれはブラックの完全解放のためって言ったら、ちゃんとその言い分を載せましたからね、なんかしばらくしたら、ネット版の記事がなぜか、結構ね、あの1週間ぐらいで消えちゃったんだけども、でもちゃんとそうやって載せてくれましたからね、うん、だから文章オンラインさんもね、ぜひね、あの取材に来ていただければと思います。ということでね、この記事についての感想でした。